立ち止まらないでください。そう<笑> 5いませ 路になりますみません通路になってます。 次こっちからっいく通すよ。 こっち入場口 に, になります。どうし you、mm -hmm.